えー、今回こちら見て分かる通りゾーンですね123455本飲み比べしていきたいと思います本番いきますよい入れてもうちょっと入れようかカメラオケー音オッケー役所オッケーよいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です えー、今回こちら見てわかる通りゾーンですね123455本飲み比べしていきたいと思います えこちらの赤ゾーンファイアーボールこちらですね2020年の5月にえ今手元にないんですけども 1.00 とファイアーボールが同時に発売されました続きまして同年9月にですねゾーンドライブこちらが発売されました12月にゾーンの 1.9 とゾーンアンリミテッドこの2本が発売されましたそして2021年2月16日にこちら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 なんか、ちょっとサイズも違うし、なんか色違うぞ。色使いが結構個性的かと思いまして、まあ、それもね、ちゃんとね、この中身のドリンクに反映されているのか、まあ、そういったところもお楽しみください。では、まずこちら、バージョン 1.139 なんですけども、開けていきたいと思います。ちなみにこれ全部飲むと、監督死にますので、ちょっとだけにしときます。まあ、半分ぐらいはいきたいですね。これさっき落としたんで、プシュプシュ言ってます。では、いきます。 はいビールですっていうのは冗談です、えー、続きましてこちらファイアウォールこの赤い缶からどのようなものが出てくるのでしょうかどうぞはいグリーンでした続きましてこのブルーオーシャンの感じディープドライブ白となっております続きましてこちらアニメートゼロう はーいで、えー、最近発売されたばかりのこちらユートピアはいというわけで全てが揃いました、はい、ではですね早速飲んでいきたいと思いますうん デカビタかなり甘いです。もうほんとデカビタですね。オロナミシーの味です。一番飲みやすいと思います。えー、続きましてこちら。まあ、すでに監督が実は飲んでおります。えー、この赤缶なんですけども、この中で一番今手に入れるのが難しいです。えー、監督はですね、近くの札ドラで購入しました。では、いただきます。うん。メロンソーダ。えー、メロン風味ですね。クリームソーダですね。の味に近いです。あとですね、かすかになんですけども、 ミンとかハッカのよよううななちょっと後味がが残るような癖がありますはい、で、ここからの3本はですね、飲んだことがない全く未知の領域です。えー、では、この白いものをいっていきたいと思います。え、この青から白ね、うん、なんか乳酸飲料の香りが。ん カルピス。まさかこれがエナジードリンクとは思わないような味です。では次行きましょう。で、こちらなんですけども、まあ見てわかる通りですね、めちゃくちゃ似てるんですよ。名前にある通りですね、アンリミテッドゼロというわけでですね、えこちらのゼロカロリーバージョンというですね、行きつけで発売されております。まあ一応飲んでみましょう。うん、うん、うん。違いがわからねえ。 カロリー気になる方は、これを買うなら、こちらを買った方がいいと思います。では、ラスト。えー、こちらがですね、2月16日に発売されたばかりの商品、ユートピア。飲んでいきたいと思います。ピンクです。うん、うん、うん、うん。あ、フルーティー。桃の香りがすごい。果汁が 17% 含まれている、エナジードリンクではかなり珍しい果汁入りのドリンクです。で、桃とオレンジとリンゴが含まれております。うん、めちゃくちゃフルーティー。 これもなんかエナジードリンクっていう味ですねほんと美味しい炭酸入りのジュースっていう感じですはいというわけでですね味比べをしてみました監督がですね飲んだ限りですね一番好きなのはやっぱりこれかな無難にねでその後にメロンソーダこれこれかないやでもこれもなんか悪くないんだよなうんいやでもこれこれカルピスなんだな うん、これはもう桃ジュースメロンジュースあでも炭酸効いてるって言ったらこの3つがダントツで効いてますうんやっぱエナドリ感だとしたらやっぱりこの2本かな今これ結構常温で置いてるやつを飲んでるんですがやっぱ飲み方としてははいコンビニなら多分どこでも売ってると思われますこのカチワリ氷グラスですねまあ単純に氷入ってるものをコンビニで買ってきましたうんゲップが出る さすがに動画内でゲップは出せない。買います。はい。で、このカチワリ氷はですね、普通にコーヒー入れたりとかもできますので、まあ今回はね、この氷を入れて、違う食べ物じゃない、カチカチに固まってる。ちょっと待って、解体してくる。入れて、もうちょっと入れようか。うゲップ出る。 え、この中でですね、一番カロリーが高いのを調べますと、なんと実はこいつ、ユートピアが一番カロリーが高かったです。その次に、こちら、ディープドライブ。意外だよね。フルーティーと乳酸飲料って絶対さ、 カロリー低いかと思ったら一番高い。で、もちろん、えー、この0ロカロリーに関してはもうカロリー0です。そしてカフェイン容量はですね、このゾーンと同じくゾーン0ロカロリーが多かったです。500ml で 100mg のカフェインが含まれております。で、あとはこの3本ですね。こちらは75となっております。ちなみにですね、監督調べてみますと、このエナジードリンクってカフェイン容量すごいかと思ったら、コーヒーの方がもっとすごかったです。コーヒーをですね、500ml 飲むとすると、この ゾーンンンをででですすすね3本飲むとと同じくくらいいいいののカカフフェェイイににななりまままそこまでカフェインは気にしなくていいと思いますただですね、めちゃくちゃ甘いんで、糖質とかですね、まあ、飲みすぎには注意してください。あとですね、炭酸なんで、ゲップが出ますので、ごくごく飲む際は、え周りに気をつけましょう。夏を感じる。冬だけど。ねえ、やっぱね、冷たい時にね、夏に飲みたいね。あ、冷えてる冷えてる。うわ、冷えた方が美味しい。うん。出されてもどっちがどっちだかわからない。 うん、メロン。うん。あ、これ一番飲みやすいかもしれない。もしかしたら。カルピスっていうか、乳酸飲料。あ、でも、桃も捨てがたいな。はい、結論出ました。同列です。もうどれも選びません。はい、その日の気分に合わせて飲んでいただくのがいいかと思います。はい、ということでですね、こちら 500ml 缶なんで、 もう一方で、ねまあ、結構持つかと思いますので、興味がある方はですね、ぜひこちらのゾーンですね、コンビニで買ってみてはいかがでしょうか。ハンドガイズは結構このね、赤缶ね、ファイヤーボールを探すのめにめちゃくちゃ苦労したんですが、まあ、コンビニで今一番売ってるのは、ダントツで発売されたばかりのこちら、ユートピア、メジャーのゾーン。まあ、あとは場所によっては、これとこれが置いてある時もあります。こいつに関してはもうめちゃくちゃレアなので。はい、というわけでですね、今回はゾーン飲み比べ5種類をやってみました。参考になればと思います。 このチャンネルではですね自分が大好きなものやおすすめしたい映画やドラマや漫画をですねもう徹底的にレビューしておりますので興味がある方はですね他の動画もぜひご覧くださいそしてチャンネル登録もお願いいたします<ス>はいというわけでまた次の動画で会いましょう<ス>はいあっはいしっこじゃないんですよなんかと 飲んでででいい、お腹すすはあとねややめめろ、オッケーです。